あっ、きましたね。一円玉をティッシュペーパーの上に並べます。こうすると、ちょうど七枚花形になるんですけども。一枚だけをちょっと離して。このまま。 ペーパー使わなくてそのまま手で操作してもいいんですけどティッシュペーパー使った方が比較的楽に。ペーパーちっだんだんだんだんこ う, こう単独でいる一円玉がですねだんだんこの。 集まり方に引かれていくはずなんですけどそれを表現したいんですけどはい一円玉が集 ま, 集まって6枚集まってる方にですね近づいていって。 お互いが引き寄せられてく っ, つきました、ね、くっついてカチャンって感じですね7枚こうちょうど花のようにですね集まって単独でいるよりはくっついた方がエネルギー的に小さくて済むわけですね表面張力的に。 水面にああのゴミが浮いてるとこう集まったりなんかするのと同じ理屈ですね。状態でう花形が一番こう安定した状態なんだと思います。うん、ここにあの界面活性剤ですね。洗剤を適化してみます。表面張力が弱まるので、まあ、そこからこう逃げるようにしてイジェン玉が動いていくんですけど、容器はちょっと大きいと。 病気が大きいので、ね、すぐには沈まないと思うんですけど表面張力が結構保たれてるんですけど、まあ、どこかでチャポンと行くはずです。あ、行きましたね。